関東圏の人にとっては身近だけど、東海地方民にとっては和歌山の南端より遠い。そんな小丸峠、行って参りました。秩父市からちょっと行ったところで、昼間の秩父駅の混雑はゴミクソでしたね。今動画で出してますが、おいそこ通るのかよお前、マジでバイク乗りって、私みたいな 1% パーの例外除いてゴミしかいねえな。さて南北に通る一本の国道が、地の果てまで詰まって動かない。その横を迷惑バイクがすり抜ける、下水道です。 もたもた移動していたせいで、深夜なら5分で通過できるエリアに、1時間くらい足止めされてしまいました。まあ、それはどうでもいいんです。ちょっと寄りたいのが西武秩父駅。渋滞がひどすぎるので、カーナビ見ながら住宅街を通らせていただきます。危険に見合うだけの慎重さを忘れず、そう、帰ってこなかったら始発で帰れと、渡る兄さんが、妹と樹を置いていった場所です。駅前はロータリーになってるんですね。 そして A86 のレビンと、こんなところですれ違うというご運、一般車でロータリーに入れるのかわからなかったため、このまま元のルートに戻ることにしました。そしてもう一つ、この小丸峠は、長旅の3日目の、一番最後に寄った聖地です。初日は移動日、2日目は GR86,3 日目で埼玉エリアを巡ったのですが、通行止めに何回も阻まれて、すっかり夕方。 ちょっとだけ道の駅で休んでいたかったのですが、日が暮れて真っ暗になるのは動画的にまずいと思って、急ぎ目に向かっている次第です。こういう看板があるらしいということで、南西から北東へと巡っていきます。国道を抜けてから、ちょくちょく狭くなるものの見通しは良く、しばらくは70キロくらいで巡行できるような直線が続きます。 何かのプラネタリウムって書いてありますね。小丸峠と海洋七の隣が、まさかのプラネタリウムなのかよ。お、あの標式じゃねここを862台でつるんで登っていったわけか。触れてなかったけど、西武秩父駅からここまで、渋滞さえなければそういう気分で走れますよ。はい、ここがもうスタート地点ね。U ターンしていたところです。というわけで小丸峠の置3、5本目バトルコース、走っていきましょう。コース入ってすぐに驚いた点が2つあります。 まず一つ、走りや対策なんだろうけど、道路中央の突起が容赦なさすぎてゼッグ、ほらあるよね。これだけしか道路幅ないのに、中央に突起があるせいで乗り上げると跳ねる。この手の瀧地って道路の整備状態悪いから、道路脇は基本的に落ち葉や枝、ひどいと落石に侵食されるデッドゾーンになりがち。そんな道を円滑に走るなら、対向車がいないのが明らかな時くらいは、パンク対策のためにも。 中央寄りを走りたいじゃないかそれを許してもらえない私のプリウスは横幅ちっこいからあんまり問題にならなかったけどこれ大型車できたら収まらんでしょそして二つ目登り勾配がひどい普通にヒルクライムだよこれ 東道塾の第2戦の八方ヶ原と同じ感じで登ってるじゃないかこれは立ち上がりのターボチューンと突っ込みのメカチューン走ってれば如実に差が出そうだ匠は端っこから数十センチが全く使えないと言っていましたが見てわかる通りですなもちろん路面も荒れているんだけどもっとひどい道はいくらでもあるから特筆するほどって感じはなかったかなとは言って勾配とコーナーは十分すぎるほどきつく何よりその間が近い 限界ペースで走れば特になちょっとでも道路幅が広くなると容赦なくキャッツアイが置かれるクソ路面の中雰囲気ばっちりなヒルクライムでしたとは言っても小丸峠は工事現場の土砂のところしかバトルコース上の名物コーナーないからなぁだからこそ大事な高橋兄弟がギャラリーしてたスポットそしてなんかの茶屋めんどくさいから寄る気はしないんだけど限定ステッカーとかあるらしいですね ここからはダウンヒルというか、さっき登ったのと同じくらいは下っていくんですが、ここぞという見どころはまあ上げづらいよね。シャシー性能抜群なプリウスだけど、車重 1.8 トンは物理的にどうにもならない。いつも重さとの戦いさ、どうしようかね、相手は流しているだけだが、車重が10分の1しかないであろう。バイクに追いついてしまった。 自分で運転すればわかるが、荒れた路面と、特にダウンヒルとの組み合わせは、スリップダウンの恐怖との戦いになる。チェーン中油田のすり抜けはグレーなのくだらない。一輪しかないフロントタイヤに全荷重がかかる。この位置点と向き合うことこそが、バイクに乗ることの全てだろ。結構な間隔は開けていたのですが、譲っていただいた以上はそそくさと離れないと逆に失礼だ。車の安定性は圧倒的だね。どっちも乗ると、焦がし和解の言うことが痛いほどわかる。 うわぁここですれ違いかよ左側どこまで寄れるかわからねぇでかい石を踏んで新品から3ヶ月のレブノをパンクさせて修理費で8万円ぶっ飛ばしたことがあるから怖くて仕方がない特に GR のタイヤは低偏平だからなすぐにパンクしそうで怖いぜ今履いてるレブノもウエットグリップ性能とそもそものグリップ力が私には足りない必要に応じてオーバーフェンダーつけながらフェンダーまでのツラも使ってもっと太いタイヤを履いた方がいいんだろうか 買った時は、タイヤが鳴るようなペースで走ることを想定していなかった。1.8 トン台に乗るバッテリーの重りは、p h v の宿命、スポーツ性能重視なら、p h v 以上はおすすめできない S は、遠心力に負けて引き剥がされる、モーターのスムーズさとトルクの強さを味わいながら、ブレーキは奥まで行かずに快晴で回収。 急加速は残量解けるからしない EV はスポーツ走行に向かないなドイツ車たちを見てるとなんか馬力競争してるようだがモーターにも回転数が存在するんだからトルクなんてなかったんやそしてここが匠が勝った あ, あ, あ, あの右コーナーです今見返したらねなんかオレンジのフェンスターされてるのよここでスピンターンしてに4本目に入っていく メイカップやマインドと、グランプリの曲が脳内再生。いいところ失礼、もう小丸峠の巡礼終わったぞ。この後は富士山側に抜けながら、だらったら帰って、家に着いたのは朝3時。 スタートが朝10時だから17時時だだかから間の旅路だったわけかリアルの方の編集時間の都合で小丸峠から作りましたが、他のところも、直前で通行止めになってたり、直後の通行止めで迂回で90分ロスしたり、そもそも全区間通行止めになってるのに当日気づいたり、行けるはずがスケジュール的に行けなかった妙義山があったり。 破天荒な旅路でした。タイヤは落石と過重、段差で苦しんだだろうが、まあ無事故でよかったな。休憩ばかりしてたおかげで、翌日の疲れは皆無だったが、気が向いたら他の峠も作ります。ではまたー。